のです今回は NVDA 実践講座第6回となります。 第6回では NVDA のアドオンの一つプロトーカーアドオンのインストールと使い方について紹介しますアドオンについては前回の第5回でも簡単に紹介していますが基本的には NVDA の機能を拡張するためのモジュールといえますプロトーカーという音声合成エンジンは 従来より、例えば、ホームページリーダーや PC トーカーでも採用されています。音の歯切れが良く、聞き取りやすいのが特徴的です。NVDA 日本語版をインストールすると、初期設定では J トークがインストールされています。J トークについては、実践講座第3回で詳細に説明していますので、そちらを参照してください。 NVDA 日本語版では Jtalk が曲設定でインストールされることから Jtalk だけでも NVDA を使用することができるようになっていますがユーザーによっては音声がどうも馴染めないということがあるかもしれませんまた従来からプロトーカーを使用しているユーザーにとってはやはり聞き慣れた音声を使用したいという場合もあるかもしれません このような場合に、プロトーカーアドオンをインストールすると大変便利になります。なお、補足として NVDA に対応した日本語音声合成エンジンとしては J、Jtalk、ロトー t a その他有料のボーカライザー、また、m i c r o ピーチ API バージョン4やバージョン5を使った音声合成エンジン、 がありますそれでは早速デモンストレーションを行っていきます今回も Firefox を使っていきますまたプロトーカーアドオンのインストールは NV サポートのページから行いますそれではまずプロトーカーアドオンのインストールを行います NV サポートのページを開きます。タスクバー、Firefox 使用中、About、ブランク使用中、About、フロント、ー, ー NV サポート使用中、リンク、ポルト、トコンコントロールキーで読み上げを止めています。Firefox が起動して、NV サポートのページが開いています。なお、NV サポートのホームページアドレスは、 www.nvsupport.org w w w n v u p p o r t o r g となりますページが開いてコントロールキーで読み上げを中断したらアルファベットの H を押していきますパーソナルツール見出しレベル5セクション見出しレベル5アルファベットの H で セクションというところまでたどり着いたらタブキーを押していきますリスト9項目ホーム既読リンクニュースリンクこのサイトのニュース NVDA 既読リンク NVDA と読み上げるリンクが見つかったらエンターキーを押します NVDANV サポート使用中リンクポルトシフトにコンテンツに飛ぶリンクポルトシフトページが切り替わって ページの最初の方から読み上げが始まりますアルファベットの H を押していきますリスト終了パーソナルツール見出しレベル5セクション見出しレベル 5NVDA 見出しレベル1アルファベットの H を押していって NVDA と読むところが見つかったらタブキーを押していきますリスト12項目 NVDA 最新情報リンク NVDA 実践講座リンク、特選 NVDA アドオン聞き読リンク、特選 NVDA アドオンと読み上げるリンクが見つかったら Enter キーを押します。特選 NVDA アドオン NV サポート使用中リンクポルト Shift にコンテンツに飛ぶリンクポルト Shift 六ナビゲーションに飛ぶ見出しレベル五パーソナルズページが切り替わって読み上げが始まったらアルファベットの H を押していきます。 セクション、見出しレベル5特選 NVDA アドオン見出しレベル1システレリスト 2.0NVDA アドオンリンク見出しレベル2プロトーカーアットオン既読リンク見出しレベル2プロトーカーアッントオンと読み上げるところが見つかったら下矢印キーを押して内容を確認してみますプロトーカーアットオンは NVDA にプロトーカー音声エンジンを追加します。 プロトーカーでは男性音と女性音の切り替えができるようになっておりさらにプロトーカーイングリッシュを使用すると日本語と英語の自動言語切り替えをサポートしますまたプロトーカーブーストを使用すると通常の音声速度を倍速にする高速読み上げに対応しますリンクプロトーカー .nvda-onnvda-on18526kB ここまで読み上げたら Enter キーを押します ドット NVDA-Apton を開くダイアログ次のファイルを開こうとしていますコロンプロトーカードット NVDA-Apton ファイルの種類コロン NVDA-Adon パッケージ 18.1 m b n v d a a d o n パッケージ 18.1 m b ファイルの場所コロン HTP t コロンスラッシュスラッシ ュ, ュ NVSUPPORT.OG このファイルをどのように処理するか選んでくださいこのまま Enter キーを押します アドオンのインストール。ダイアログ。このアドオンをインストールしますか疑問符。信頼できる配布元であることを確認してください。マリ。アドオン。コロン。プロ。10カー。シンセサイザー。0 2 1 3 3 2 0 1。作者。コロン。タイラー。スピー VY。ショーなり。TSPIVY。アット。PC デスク。ネット。t イなり。はい。Y。ボタン。オルト。プラス。Y。エンターキーを押します。アドオンをインストール。NVDA を再起動する。ダイアログ。アドオンが追加または削除されました。マリ。 有効にするには NVDA を再起動する必要があります今すぐ NVDA を再起動しますか疑問符はい、y、ボタンボルトプラス、y、NVDA を再起動しますのでエンターキーを押します特性プロトーカードット NVDA マイナスアップオン記録リンクコントロールキーで読み上げを止めますここまでで プロトトーカーアドオンンのインストールは完了しましまた。続けて今使用しているのが j トークですのでこれをプロトーカーの方に変更したいと思います音声合成エンジンの変更はまず NVDA キーを押しながらアルファベットの N で NVDA メニューを開きますその後下矢印キーで G、設定メニューの中の項目が表示されたらさらに下矢印キーを押していって音声エンジンの項目に合わせます日本語設定 L.L. 音声エンジン s ドットドットドット s。見つかったらエンターキーを押します。音声エンジンダイアログ音声エンジン s コンボボックス J ェイトーククローズポルトプラス s。現在 j トークに設定されているのがわかります。プロトーカーアドオンがインストールされていれば、ここで上矢印キーを押すと。スピークまずは nvda オリジナルでパッケージされている e スピークが選ばれます。 さらに上矢印キーを押します。プロトーカー。プロトーカーと読み上げます。さらに上矢印キーを押します。プロトーカーイングリッシュ。プロトーカーイングリッシュと読み上げます。さらに上矢印キーを押してみると。はい、今、上矢印キーを押しましたが、何も言いません。ここまでとなります。プロトーカーアドオンをインストールすると、プロトーカーという項目と、 プロトーカーイングリッシュという2つの項目が新たに追加されているのがわかります。プロトーカーと読み上げる方はすべての内容を日本語の音声合成エンジンで読み上げることができます。プロトーカーイングリッシュは日本語で表示されている部分は日本語の音声合成エンジンで、英語で表示されているところは eSpeak を使って読み上げます。 自動的に言語判定を行い日本語と英語の切り替えができるようになっていますまずは上下矢印キーでプロトーカーに合わせてエンターキーを押しますプロトーカー特選 NVDA アドオン NV サポートマイナスモジュラフィレフォックス特選 NVDA アドオン NV サポートファイアフォックスの画面がまだ開いていますのでページの読み上げをしますがコントロールキーで止めます こてきたた。よよううに、にプロトーカーカの音声が使用されるようになりましたでは速さや高さ男性音や女性音の音色を変える方法について説明します一度音声合成エンジンを変更したら設定メニューの「音声設定」で詳細に設定ができるようになっています先ほどと同じように NVDA キー を押しながらアルファベットの NVDA を押して n メニューを表示します NVDA メニュー設定メニューに行きます設定 P サブメニュー PENTAR キーを押します一般設定 D.D 今度は下矢印キーで音声設定まで行って e n t ー r キーを押します日本語設定 L.L 音声エンジン S.S 音声設定 V ド ッ, ドットドット V ここで速さや高さなど変更することができるようになっています従来からプロトーカーを使っている方はこの速さの部分は100に設定している方が多いのかもしれません早速一番速くするために100にしたいと思います 上上矢印キキーーをを押ししししっっすすすすると100まままままでで値が上がががてててていいいきます速さささににななりました続け高ここは好みで変更してください設定の変更の仕方は上下矢印キーで値を変えることができます。 タブキーを押します音声ここが音声の音色となります読みひでくんとよみこちゃんが選べるようになっています今は読みひでくんになっています下矢印キーを押すとよみこちゃん上矢印キーを押すとよみひでくとなりますこの2つの中から選ぶことができるようになっています好みで設定してください タブキーを押します。プロとかレートブーストコロンスライダー0プロト化ーーレートブーストと読み上げる部分があります。これは倍速モードの設定です。最初の速さのところで100にしましたが、これでも遅いという時があると思います。このような場合には。プロトーカーレイトブーストを使って先ほどの速さに対する。 倍率を設定できるようになっていますここを好みに応じて設定しますが私の場合は普段は55にしています変更してみたいと思います上下矢印キーで変更ができるようになっています上矢印キーを押していって55に合わせたいと思います18910111121314 十八十九二十四、二十四、二十四、二十五二十六二十七、二十八、二十九、三十三十一、三十二三、十三三十四、三十五三十六、三十七、三十八、三十九、四十四、十一四十二四十三、四十四、四十五、四十六四四四十十十七八九五、十五十一五五十十二三、五十四五十五五十五となりました。この速さがどのくらいかというと、プロトーカーレドーブーストホンスラー、十五フォーカス、プロトーカーレドーブーストホンスラー、十五フォーカス、まあ、このくらいの速さになります。 実際に使ってみないと感覚的には分かりにくいと思いますが慣れるとどんどん速くしたくなってきますこのままの設定だとおそらくほとんどの人が聞き取れない可能性がありますので今回はゼロに戻したいと思いますゼロタブキーを押します「抑揚」の設定ですここも 上下アジェルシキーで設定の値を変更できますがお好みで変更してくださいタブキーを押しますサポートされている場合言語を自動的に切り替えるかのチェックボックスですタブキーを押しますサポートされている場合さらにタブキーを押します もう一度タブキーを押します。タブキーを押します。大文字のに大文字をタブキーを押します。タブキーを押します。タブキーを押します。サポートされているバイスキ押しを使用する、S、チェックボックスチェックアルトプラスす。タブキーを押します、OK ボタン。はい。今、ざっとタブキーを押して飛ばしてきた部分は。 NVDA 実践講座第3回で説明していますので詳細はそちらを参照してください設定が終わったら Enter キーを押します念のために NVDA を再起動します NVDA が調子悪くなった時にも再起動は有効な方法といえます再起動の方法はコントロールキーとオルトキーを押しながら アルファベットの N となります押しはいこれで完全に音声設定の情報が保存されておりプロトーカーアドオンを使った読み上げが NVDA でできるようになっています続いてプロトーカーアドオンの プロトーカーイングリッシュを使ってみたいと思います今回のデモンストレーションではメモ帳を使用しますまず Windows キーを押しますスタートメニュー検索ボックスエディットプログラムとファイルの検索空名ここでカタカナでメモと入力します文字変換メ、M、モカタカナメモメモ項目ビューリットプログラムグループオープンメモ帳 自動的にメモ帳が表示されますのでこのままエンターキーを押しますメモ帳が起動しましたこの状態で NVDA メニューを開いてみましょう NVDA キーを押しながらアルファベットの N を押します NVDA メニュー設定メニューの音声エンジンまでいきます設定 P サブメニュー P 一般設定 D ドットドット どっとどっとどっとエル。オンセンディミスドットドットエエンターキーを押します。オンセンディコン ボ, ボックスプロト ー, ークローアルトプラス、S、現在はプロトーカーになっていますので、上矢印キーでプロトーカーイングリッシュに合わせます。プロトーカーイングリッシュエンターキーを押します。メモ帳エディットクメモ帳の画面に戻ってきました。この状態で 一行目には次のように入力します。モジヘンカンケコエルグエルニチエハコニチワヘ v、Space、s u d, d o r t、Space N Space、M, I, s モジヘンケノノ a ペースハンカク ISONO ローマメウもしを入力するところから日本語の場合はプロトーカーの音声合成エンジンで英語の場合は e スピークで読み上げていますここで一度 Enter キーを押して開業します一行を読ませるために上矢印キーを押してみます はいこのように日本語の部分は日本語の声で英語の方は英語の声で読み上げているのがわかりますプロトーカーの英語の発音が苦手な方はプロトーカーイングリッシュを使うとより聞き取りやすくなるかもしれませんメモ帳を終了します ウエアジルシキーを押していってメモ帳の終了を選びます。新ンキー N control n メモ帳の終了 XX。e n t ーを押します。メモチョウのライ内容を保存しーすジ保存するボタンを押する S ボタブキーを押して E を選びます。保ンしないボタ ン, ンターキーを押します。ーを押します以上で NVDA 実践講座第6回プロトーカーアドオンのインストールと使い方を終わります。なお NV サポートへのお問い合わせはメールアドレスコンタクトアットマーク NV サポート .org までお願いいたします。 また NV サポートでは Twitter アカウントで NVDA や Android その他ノンビジュアルに関する最新情報をつぶやいています Twitter アカウントは NV アナウンス NVANNOUNCE となりますフォローをお願いいたしますそれではまた次回をお楽しみに さようなら。